ステップ4。エラーの発見。リオシモツレの生成。Detecting Errors. Purification。ちょっとやってみましょう。と問題の定義 と, としては、これが、まあと、ステーション0とステーション2の間にはエンタングルメントスワッピングを使って、リオシュモツレを作りましたよね。 で、この場合には、Psi, Phi の, の, の状態を作るつもりだったんですが、とそれが、がえー、とステイトベクター の, の書き方なんですよね。先のステップは、えー、と純粋な、のピュアなステイト の, のことしかやってないんですが、このステップには、それ、えーと、エラーがある可能性があるステイトを中心 な, なので、えーと、密度行列、Density Matrix で書かなければなりません。 そうすると、このピュ s ステートの密度行列が5 +5、ファイプラスファイプラスの外積ですね。こういうふうには、ローイコール、ファイブ、ケットファイプラス、ブラファイプラスですね。そうすると、まあ、これが、えっと、純粋なピュ s ステートなんですが、えっと、ミックスステートになると、エラーが多くなっている可能性があるななんですよね。そうすると、それが、 正しいかどうか、基本的にその確率が、がとフィデリティと言いますね。それが、フィデリティが、と状態 に, に合わせていると、まあ、エラーになるんですよね。そうすると、とこの下の行で、としては書きますよね。Rho、equal F、psi plus, p l u s one m i n u 1-F ノイズの term なんですね。このノイズというのは、それが、 と問題が多かった、エラーが多かった可能性。そうすると、まあ、えっと、見たことあると思うんですけれども、えっと、これが、キューットは矢印で書いてるんですが、まっすぐで行くと、まあ、ピュアなステートと考えてるんだけど、ちょっと斜めになってると、それがエラーがある と, と表示して。で、 えっと、ノイズだけじゃなくて、システムには、まあ、完璧じゃない場合にも、それが、えっと、完璧なステートを作れないことになるんですよね。そうすると、まあ、この前には、やってたことなんですが、えっと、これがビットフリップのチャンネルになって、例えばインプットはサイ i になると、それが、 確率 P で, で X の, のエラーが行った場合なら、アウトプットの状態が x i そうすると、確率 1-P にはアウトプットが psi になっています。で、それが、えっと、密度行列で書くと、ローイコール 1-P、s i プラ i P、X、s i X なんですね。で、そうすると、まあ、 ψ イ, イコール0の場合 に, に, には、こういうふうな密度行列に な, になって、ψ イ, イコール1の場合 に, には、こういう密度行列になりますね。ですが、それが1キューベットのケースな ん, なんで、えっと、ベルペ l としては、こういうふう に, には書いてみましょう。rho イコール、この場合には f が、f が正しい確率なんですが、それが ψψ プ, プ, プラス 1-f ノイズ、 で、例えば、そのノイズの場合は、えー、とビットフリップ な, な, なら、えーと、出てくるアウトプットの状態が、が x、ψ、π、π、π、π、x なんですが、えー、とそれの確率は 1-f な, な, なので、えーと、こういうふうに書いて、でもちろん、これが分、えー、かってると思うんですが、この π、スには、えー、x、e r r エラーをかけるとと、 ψ の状態になりますよね。ψ プ, プラスになる。そうすると、まあ、アウトプットの状態が f、5 -F5++++++++++ プラス、5プラス、プラス 1-f、ψ プラス、ψ プラス。で、これが、えっと、ビットフリップのエラーなんですが、とフェイズフリップのエラー も, もあるかもしれないし、他の種類もあるかもしれないので、まあ、これが、とこのレッスンとしては、これが、えっと、例としますけれども、 もっと知りたいなら、リオシー誤り訂正についての他の種類を見てください。そうすると、エラーが発見したい、ね、場合、これがと完全なリオシー誤り訂正 が, それが値段は高いんですが、それが、えっと、最初のフィデリティ は, は必ず 高い位置でしなければならないし、ゲートのフィデリティ も, もう結構高く、品質を高くしなければならないんですが、じゃあどうすればいいでしょうその QEC に, には現在の漁師技術ではまだできてないので、まあ、エアルディテクションにはどうなるんでしょうかね。これがピューリフィケーション の, の, の, の責任なんですが、ピューリフィケーションは生成ですね。で、そうすると、この 5イプラスの状態をテストしたい。今の持っている状態には本当に5イプラスかどうかを知りたい。で、2つの条件があるんですけれども、1つは、その state を壊さないように、潰さないように。で、もう1つの問題が、えっと、その2つの qubit が離れているところにを、えっと、キープしているところにはどうすればいいのか、とは考 え, 考えなければなりません。 そうすると、まあ、えっ、ー、と、手法としては、もう一つの Bell Pair 使いましょう。で、それがテストツールとしては、えっ、ー、と、使いましょう。そうすると、それがツールを使って、この仮説を確認しましょう。で、今の持っている Psi の状態が、が、Phi p になっているかどうか見てみましょう。で、えっ、ー、と、このシークエンスとしてはちょっと説明しますが、 と、さっきの、の、ステーションゼロとステーション2もあったんですが、えっと、今回にはアラスとボブと言って、二つのベルペアも持ってますね。これも二つともノイズがある、あるかもしれないんですね。どうどうすればいいのかっていうのは、アラスが持っているキュービットの間には何かのゲートをかけて、ボブも、もう、こっち側にもゲートをかけて、そうすると、 下のベルペアを各端末で、各拠点 で, で測定して、その結果次第には、もしかして品質わかりますね。そうすると、その矢印が上になっているんですね。じゃあ、それがアイディアとしてはこういうふうになりますが、もうちょっと具体的には見てみましょう。回路としてはこういうふうになります。 と上と下の線は、角線には、とベルペア の, の状態なんですが、プラス2つともファイプラス。で、アリスとバブが い, がいるんですが、アリスが持っているキュービットの間に は, には c ノートゲートかける。バブ も, もう持っているキュービットの間には c ノートかける。で、同じ方向にはするんですけれども、ペア1がコントロールとしては、ペア2 は, はターゲットとして。 そして、アラスとボブは、えっ、ー、と、ターゲットしてたキュービットを測定します。この場合には、まあ、Z の、えーえーえー、規定としては測定しますが、そうすると、それのアウトプット、それの結果は、アラスはそれが、がえっ、ー、と、メッセージに入れて、ボブに送ります。で、ボブも、もう、えっ、ー、と、せっかく、えっ、ー、と、測定の結果を、えっ、ー、と、メッセージに、えーえー、入れて、 アラスに交換します。で、その後、ボブとアラスは、と自分の測定したした結果と、相手の測定した結果を比較します。で、そ, うするそれは、イコールかどうかを見てみましょう。まあ、この種この回路としては、2つのベルペルとともあの完璧にできている場合にはど、どういう、と どういうふうになるんでしょうかね。まあ、まずは一番上の行画が、とベルペア1とベルペア2は二つとも、00 plus 11,00 plus 11で、まあ、この四つなんですが、最初の c トそれが、アラス の, のかけている c トにはこういうふうになって、ボブにも、その、自分のところには C0 かけて、結果が一緒になります。そうすると、と、これが、が、 二つのキューベットととも正しく作られてやるなら、あの、まだ、えっと、プロダク u c t s になっているんでしょう。この二つの、の、ベルペアが独立して。じゃあ、二つ目のベルペアを測定すると、必ず結果はいつもの通りには00または11になります。それが、えっと、正しい場合なんですけれども、えっと、エロにも考え、考えなきゃいけないんですよね。まあ、それが、ちょっと、 えっと、数学としては複雑になりますから、それがそこまでは細かく説明しないんですけれども、この表を見てみましょう。基本的に、これがビットフリップとしか考えてないので、えっと、ベルペア1とベルペア2には各ベルペ l が, がファイが5プラスかサイプラスになってますね。で、4つの選択肢があるんですけれども、その4つの選択肢 と, としては、 と、まあ、b ル l l 1はファイプラス、2 も, もうファイプラス、そして1がファイプラス、2が ψ プ, プラス、それから ψ プ, プラスとファイプラス、そ, そして最後には ψ プ, プラスと ψ プ, プラス。で、さっきの見せてた回路をかけると、あのその後、最後のステップにはベルペル p 2を測定するんですけれども、 この回路側が実行終わってからどうするのか、どうなっているのかと、まあ、それがメジャーメントリゾートなんですが、00ゼロゼロまたは11になっていれば、それが、えっ、ー、と、せいせい、このピュリフィケーション が, が成功した<咳>と言います。ですが、最初には2つとも二つのベルペアと2つともとも、えっ、ー、と、 正しく5 p l u スの状態になっていれば、それの確率が F の事情なんですね。二つとも、えっと、fidelity は一緒の F の場合なら。そうすると、まあ、それが一つの可能性なんですが、えっと、あとは真ん中の二つが、えっと、どっちかはエラーになっているんですが、それが、確率が F×1-F なんですが、そうすると、 メジャーメントの結果、測定の結果としては01または10になっている。で、それはいいんですが、その場合だったら、えっと、合わせてない の, の で, で、合意してない の, の, で の, ので、これがエラーになっている と, と言いましょう。そうすると、このベル残りのベルペアを捨てる。で、それディスカルトなんですが、 と最後の例としては、2つともエラーがある場合には、2つのベルペアとしては、Psi++、ψ プラス、ψ プラスなんですが、それの確率は 1-f の事情なんで、そうすると、測定の結果も、この場合にも00または11。で、そうすると、それが合意にしているので、今回にはそれがキープしますけれども、 これが間違いの結果になってるんですね。アウトプットの result が ψ プラスになっているでしょう。そうすると、まあ、一番上 の, のケースには、これが、コのベルペアは正しい と, と、正しくと判定し た, としたんですけれども、下の行は間違ってこれが、これが、えっと、phi プラスだと思ってたんですが、本当は ψ プラスですよね。 そうすると、まあ、それが間違っているペ ア, ペアもそのまま保存するんですけれども、それも、ピューリフィケーションは成功したと思っているんです。こういうふうに考えると、まあ、F の事情プラス 1-F の事情でそれが成功する確率なんですが、F squared plus 1-F squared。で、アウトプットのフィルダリティとしては、これが F' と言いますが、それが、えっと、 F の事情割る t e その確率で、それが F の事情割る F の事情プラス 1-F の事情。で、これが、まあ、目標としては、フィデリティは上がろうとしているんですけれども、それが、どんな状態にはこれが成功するかというのは、F' ダッシュはと、F より E いいは、えっ、ー、と、 最初のインプットの F は 0.5 以上の場合。これがまあ簡単なあの台数なんですけれども、こういうふうになっていると、アウトプットのフィデリティはインプットのフィデリティより良くなりました。そうすると、こ の, このプロセス全体 と, としては、これが、とフィデリティ の, の、ベルペアのフィデリティ、これの確率的には品質は 上, 上がりましたんですけれども、 これがまだフィダリティが足り、足りてないなら、これが繰り返してやることも可能です。で、それを、あの、だんだんそれが、どんな順番でやるかインプットのフィダリティは、えっと、二つのペアとしては異なる場合もあるかもしれないので、まあ、それが、えっと、とりあえず、これ、今の置いてて、これが概念として考えましょう。